<音楽><音楽>た<音楽>きれいでもちょっと寒いね。ああ、リュカよ。 お腹を冷やしてはいかんぞあいつらもう西大陸に着いたかな勇者ねチンクリ右腕ゲッセンあれはビクトールの そもそも勇者って何なんだよ魔王を倒すものっつってもそれは勇者じゃないやつでもいいじゃないか例えば S 級冒険者とか東大陸最強と言われるガウンの中央でも。 緊張しましたね、セラ。メルもやるじゃん。おああ、いい勝負じゃったの。しかし、随分と気合が入っていたようだが、何かあったのかお、ああ、ケルビンとの添い寝券をかけてたのよ。添い寝券デいーナ、私もご主人様と添い寝したい。言うかよ、お主はまだ早い。